私にとっての支援だ、それは、高速道路を通るたび、追い越し車線を走り続けてるのを見る車、というかさ、ここ高級団地みたいになってて、引っ越しのバイトできた以来、いい思い出ないんだけど、というわけでないそうですが、ファミリーカーらしく、優しさに溢れていますね、単純明快な物理エアコンと、入れ間違いのない、左右にもぎこぎこをシフトノブ、タバコ吸ったら匂いが染みつきそうな布パッド、左側のセンターコンソール部は何もなし、 スペース的にはいいだろうけど、カップホルダーの1個もないのか、ギアの動きとしては、左下でリバース、下右でニュートラル、サイドブレーキは左足ね、で1個下げて D、動きとしてはややこしいんだけど、上下にしか動かないタイプと違って、行き過ぎたり一段足りなかったりしない、安全設計、フリードほど楽々じゃないけど、行こうと思えば、その場のノリで2列目に行くこともできます。よいしょっと。 かなり広くて快適です。SUV って、2列目が広いように見せかけて、ルーフラインのせいで窮屈なことがあるからね。コストや広さ、サイズのバランス、すべてがよくまとまっています。そういえば左の部分、ボディ色が室内から見えるの新鮮ですね。なんかあるわと思ったら、コンビニフックでしょうな。わざわざ回転式なのね、目に優しくないオレンジ。かなり合成感があります。TNGA プラットフォームは偉大なり。 ステアリングが本革だし、ヘッドライトもハロゲンではないあたり、グレードとしては悪くないのかもしれない。というわけで走り出していきます。全体的なフィーリングとしては、タクシーみたいなんですよね。走り出しというか、動き出しからトルク感のあるエンジン。と言いたいことなのですが、このエンジン、欠陥があります。そしてそれは、行動を走っていく上で、致命的に安全を損なうものなんだ。 後ほどお話ししましょう今の一瞬でエンジンが2000回転までうなったぞこの数秒で感じたことかなりがっちりしているボディ剛性が強すぎるなんか走りがしょぼいイメージがあったけどこのフレームの前に覆える剛性と相まって乗り味は固めではあるけど初期から足がしっかりと動いてくれるので乗り心地がいいというか上品ですね支援たってファミリーカーベースじゃなくてタクシーとして設計された 決闘的には、ジャパンタクシーの兄貴分なのそう思わされる運転フィールです。サイズもちょうどよく、すっと馴染む乗りやすさがあります。前後長は 4260mm、横幅 1695mm の、最小旋回半径 5.2m は、普通に扱いやすいサイズなんだけど、車内が広すぎるからなのか、フロント側が寝ているからなのか、ハンドルの配置の問題なのか、なんか操作しづらい、ミラーよし、メーターよし、ボディ剛性よし、でも、 この形がいけないんでしょうね。運転していて違和感を感じる、本来のサイズよりも大きく感じるというか、リアタイヤの位置を把握しづらいというか、まあこういうのは全般的に、慣れの問題でしょう。メーター内部は、ちょっと古さがあるけど、いろいろな機能を出せますね。もうアイドリングストップ作動したんだ。そして燃料が約 30%、せっかくだし、今から入れましょうか。燃費系のモニタリングや、累積アイドリングストップ時間のタイマーなど、 標準的な設定内容ですアイドルストップ中にエアコンをオンにするとエンジンはかかってしまいます最近は EV の方がエアコンは思いっきり使えますねダメだ拡大しすぎて全然映らねえシエンタのインフォディスプレイなんて大抵の人にはどうでもいいだろうけど別撮りも検討しますブレーキを離しても再始動待ちの一瞬だけ 完全に動けない時間がありますね。違和感なく動き出す車もあるので、ちょっと頑張ってほしいところですが、ユーザー側もいい加減、せめてハイブリッド買いましょうよ。星が丘の交差点で、動画としては左折した方がいいんだろうけど。 給油のために右折待ち、こういう、右折と左折が同時にできる軽レーンで、矢印じゃない方の車に引っかかった時、後続は悲惨でしょうな。ゼブラゾーンまみれの、かなり複雑な交差点を、路面の表示を無視して曲がっていきます。今右折中の対向車が来てたら、前から車が、になってたな。さて東山線の大通りへ、信号周期が調整され、どの時間帯でも、 そこそこ速いスピードで流れ続ける道路です。私がレンタカーに給油してるシーン、一度もなかったと思いますが、減っていたら基本的に足してます。燃料タンク容量は42リットルですか。標準的なサイズで、不満なくていいっすね。どの軽自動車だっけ、燃費のためなのかなんなのか、20リットル台の車種がなかったかというわけで段差をガタンと乗り越えるのですが、ここでもボディ剛性を感じる、意外なほど硬派な車ですよ。 実用車のしょぼい走りのイメージは、どこに行ったんだ、というわけでエンジンをかけ、そこそこな段差を越えて、深夜の大通りに入っていくわけですが、そこでこのエンジンの、致命的な弱点が露呈します。それは、左折合流で一番使う、2500回転付近での、絶望的なトルク不足だ。走り出した直後アイドリング付近は、むしろトルクあるやんと思わされるでだし、でも、そこから加速していこうとすると、マジでひどいんですよ。 かななり余裕を見ててて入ったはずなのにに加速がが遅すぎて後続ガガンガンに近づいてくるエンジンだけうなって怖いくらいにはめくくせに全然加速しないんですよねノンターボの軽自動車レベルのトルク感だそのせいで後続に追突されて死ねか加速力不足で危ないです R35 やスープラでベタ踏みしていた私でもこのエンジンのうなりに怖いと感じました支援高うようなユーザーさんが こんなエンジンで踏むわけない。どのみち踏み切ったところで遅いんだけど、なおさら加速が遅くなって、遅すぎて危ないレベルです。まとめよう。こういう加速で一番使うところが、絶望的トルク不足。不毛にもエンジン音怖い。遅すぎて危ないエンジンですわ。ハイブリッドはどうか知らんけど、どうせ中古は手ごろに拾えるので、ハイブリッド買いましょう。ここでアイドリングストップの罠が発動。 ただの一時停止で発動しやがって、うざったいしエネルギーもったいないし、ことあるごとにオフボタンを押すのも面倒くさいし、そして全然加速してないのに、エンジンは3000回転台までうなる、組み付け精度によるところもあるだろうが、音の出方がまた荒いんだ。ハイブリッド買おうはいおしまい。そろそろ乗り心地の話をしましょう。軽い段差を超えた時の、乗り心地がすごくいいんですよ。足が動く、という言葉が似合います。 タイヤホイールがしっかりと上下に動くことで快適な乗り心地を実現してくれている。でも、それはあくまで乗り越える段差が軽いものであった場合のみ強い段差に乗り上げてしまうとボディの剛性を感じさせられます強い段差が連続でだんだんだんと来るような場面では体が吹っ飛ばされちゃうかもこれくらいを鳴らせないと極一般的な加速 G も出せません走りは安定しているし軽い段差へのいなし方は ちょっと感動するレベルなんだけどねー。狭いところを走っての印象としても、やっぱり物理的なサイズの割に、車体が大きく感じます。車内が広いことの裏返しなのか、フロントが寝てるからなのか、この二つが原因だと考えます。それにしてもマジで加速しないよ。上り坂で左折合流とか地獄よ。 しかも c v t だからエンジン音と加速感の不一致慣れていても違和感が大きく感じてしまうブレーキはかなりしっかりと効くし旋回中も安定感があるので シ, ャシー性能は良好だと言えます今ベタ踏みはしてないのにその場で瞬間停止するレベルの減速 G が立ち上がったぞネットで初言を調べてたら車両重量と車両総重量がなんか4 0 0キロも違うんだけど今調べたら総重量の方はフル乗車で計算するんですね 確かめなかったけどもしかして7人乗りなのかまあいいや2室の使い勝手とかこのチャンネルで取り扱う要素ではないやけに飛ばすよな対向車線にはみ出てるぜこのエンジンで深夜の東京を走れと言われれば私は嫌だと答えるでしょう全然速くねえな 時間的には CX5 や桜と同じくらいかな。ベタ踏みして、合流もなんとかって感じ。意外なのが、ファミリー層向けの車なのに、ドアンダーって感じが全くないことですね。ダバッと曲がっていきます。動きとしては安定志向なんだけど、フロントが逃げたりせず、好きなだけ曲がっていけそう。車重が軽いのと、車体がコンパクトなのと、ボディ剛性と、固めな足のセッティングこのあたりが効いて、 コーナリングも安心だな。意外なほどまともに走れてしまって、驚いています。運転していて楽しいかというと全然別ですが、乗り物としては、普通に不安なく走れちゃいますね。ファミリーカーとしてゆったり乗るには、ボディも足も、ちょっと硬すぎる気はする。でもまあ、大事な家族を乗せて走る車として、これくらい頑丈なら、安心はできるよね。さて、ここは星がおエりや。アイドルマスターの、なんかのカードの、 背景になったという、ショッピングモールのイルミネーションがある場所、という話をツイッターで見た記憶があるのですが、検索しても何も出てきませんでした。私の気のせいかもしれませんし、その星が丘照らすとやらは、一本東側です。何がしたいんだよ。さてこの登り、エンジン的にしんどいぞ。道路幅は大変狭いのですが、物理的に小さいので、ストレスはないですね。 この左には星が丘ボールという行ったことがないボーリング場があったりなんかの自動車学校があったりします星が丘エリア自体が山間部を開拓したような作られ方をしていて実家からも近く免許を取って間もない頃よくドライブに来ましたこの後ラブ4に乗っていくのですがそちらでは山道の方に入っていきますハイブリッドと違ってモーターのトルクによるアシストが受けられないから余計に遅く感じられてしまうただ走るだけならいいんだけど 加速していこうと思うと途端にもっさり上り坂の頂上に達する前にアクセルを緩めるのは PHV の後続距離を最大化するためのいつもの癖ですさあ戻ってきましたね意外なほど走りがしっかりしていて驚きました TNGA プラットフォームすげえぞかなり大きな団地ですがこのシエンタのカーシェアは 住民用駐車場を1マスだけ使って設置されていますこういうのって使われてるんですかねタイムズを見てるとカーシェアステーションってどんどん増えてるけど儲かってんのかなそういえばタイムズの公式サイトにはカーシェア上がりの車を中古車として売ってるページがあるんだぜ整備状態が良くて安心って書かれてたけどカーシェア上がりの車ってそれ公表しながら売るものなんですかねというわけで車庫入れですがまあ楽勝ですよグランエースだの G クラスだの 過去にすごい車乗ってきた身にはなおさらね。フリードとの比較についてですが、うーん、そこまで大きな違いはないかも。走りのどっしり感と燃費ならシエンタ、車内の使い勝手の良さと加速力ならフリード、あとはもう、栄養漫画家の結果で決めてもかったりして。フリードの方は、結果で決めてもよかったりして。フリードの方は、減衰が弱いというか、揺れが収まらない感じがあるからな、シエンタの方が、硬くはあるが酔いづらいかもな。というわけでありがとうございました。